強風の中ですが一生懸命頑張りますのでどうぞ温 か, か噛んでしまいました<笑>温かく見守ってくれたらと思いますそれでは成や橋いきますい、hey, らっしゃいうまいだよさこいよさこい<笑>そのまま頑張ってね 「サウンドを立ち上げている人口への誇りをもたをす」「それそれっしゃいそれそれっしゃいそれそれっしゃい バイバーイ、はい オッケーレありがとうございますわっしょいはい二番も一番の繰り返しです にに負けずに頑張りますっいいよーはればはっ 好きなポーズ、好きなポーズ撮ってくださいはあ、もう一回いまっしょい、いまっサンサやってまいりました 手拍子足拍子子足時間です皆さん準備です本番に強い、ありがとうございます。 はいフリーポーズかっこいいポーズ乗ってねわっしいわしい いやー。なるべ素敵なメンバありがとうございます。それでは手拍子足拍子。本番の得点が入りました。 ちょっとずらしている。可<笑>愛<笑> い, いです。<笑>じゃじゃん。百二十点。百二十点入りました。ありがとうございます。寒い中でしたが、踊り子も私もお客様も素敵な。 メンバーありがとうございましたはいえ、それではなりま節りですお客様に感謝ありがとうございましたありがとうございました